皆さんこんにちは海のひとときです先週の金曜日はどうしても天候と都合が合わず動画が上げれずじまいでした先週の撮影も非常に雨が続く日が多かったんですがなんとか強行して撮影をすることができました今回の動画は次回に続く 前編後編後で分けた動画になっています水中ドローン「チェイシング M2」に GoProHero9 をつけて2つのカメラで撮影をしていますそのおかげかなんと今回、まあ、次回になってしまうんですが非常に面白く今まで撮れた中で一番撮れ高があった映像になっています。 今回前編後編と2編にわたる動画のテーマとしましては堤防での泳がせずりになっています以前ある堤防で夜に泳がせ釣りをしてシーバスのヒットシーンを撮ることができたんですがなかなか暗くて見えづらい映像になってしまっていたと思いますただ今回は非常に見えやすく。 タイミングもも、も画画角質もななない、いい問題ない映像になっています。このタカベたちを捕食する魚たちが動画のところどころに出てきますので8分30秒ほどの動画ですが最後までぜひ見ていってもらえると嬉しいです前置きが長くなってしまいましたがぜひ最後まで楽しんで見ていってください。 ではどうぞまずは浮き釣りでタカベを狙っていきますその釣れたタカベを今度は泳がせ釣りで泳がしていきます タカベは口が小さく目が非常にいい魚なのでこのように苦戦をしていますところどころ集まってくるこのシマシマの魚は親ビッチャという魚です仕掛けを少し変更するために 時間をもらっていますその間このように高部を追いかけながら撮影をしてみました親。もう一度再生してみましょう。 カンパチですどうやらタカベの群れを追ってやってきたそうですねさて餌となるタカベをなんとか釣り上げていきたいと思います。 揚げ句やっと1匹目の高部が釣れましたさてここからは少しだけ泳がせ釣りの映像をお見せしていきたいと思いますまずは岸壁で高部を泳がしてみます ここでうっすらと見えるのが旗ですどうやらドローンに警戒してしまいヒットシーンまで撮ることはできませんでした角度と場所を変えて高部を再度投入してみました この後約1分半ほど見続けてもらえるとある貴重な映像が撮れたのでぜひ最後まで見ていってください。 上手に群れの中に馴染んでいっています。<音楽>ここで池の高部が群れとはぐれてしまいました。